次は高根講談です。 おすうめかぶち方、高手高岩。The doors on the right side will open.